演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はじゃあチャンネル登録よろしくお願いしますいっイムラヤのスマンというものを食べたいと思いますはい。これ見た感じ普通の中華まんなんですけど何がスマンなのかというとこのという通りそう中に何も入ってないんですよねなので何も入っていなくて なくてすまんという意味と酢の皮だけの酢の、ま、中華まんということでこの2つを合わせてダブルミニーニングがってるんです、ね、なのでここにお好みの具材を入れるのは難しいんですけど挟んだりして楽しむというのもありますうん、そのまま食べちゃうのもありですねではいただきますうんいやそこまで謝罪するほどのことでもないと思うけど十分美味しいしあーでもやっぱり物足りなさはあるかな。 うんいつもは具材の味に気を取られて気づかなかった皮のほんのり甘みのある食感と味が口の中に広がっていてとっても美味しかったですただやっぱりちょっと物足りないかなって思う部分はどうしても出てしまいましたねなので中華まんの皮だけ食べたい方っていう方には是非おすすめできますがそんな方いるかなまあこれだけシンプルな甘さがあるとちょっと塩気のあるものとかも入れても美味しそうですね、まあ、結構肉まんとかそういう系ですしね というわけでこちらの点数とさせていただきます。皮でも美味しいし、ね、それでは、桜かな7日過ぎれば卒業式。確かに桜の季節ではありますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉